状態というわけですさあ今回ご紹介する端子はですねこちらになりまーす RZR になりますイェーイじゃあせん早速ですねちょっとオーナーさんの方に詳しく聞いていきたいと思いますんでオーナーさんをお呼びしたいと思いますオーナーさんーよろしくお願いします よろしくお願いします RZR、はい、結構古いバイクになりますね。そそそううでででですすすすね年年ははい、いい式ですああああ、の、ののの、のおなささん、<笑>なんでの RZR… ちにれ、れまったららこ RZR 先輩の親父さんがマ、はい、マッッハハ、はい、いいてます、ね、買うって車、ね、かだ<笑> マッハは何周進になるんだの？この RZR て何周進になるんだ？これ二百五十。二百五十。はい。二百五十の RZR。そうですね。通塞からどうですか？乗ってみて。ああ、やっぱ六千回転からいきなり加速が。きますよね。はい。ハーバーナに入るとギリーンっンきますよねそです。もうあの感じがたまらない、ね。ああ、いいですね。いや、若いので素晴らしい。いいはい、<笑>通塞から好きなとこが思いつつあってきました。 詳しく聞いていきたいんですけど、はいはい、ハンドル周り。あ、ワンズ、ワンズ入れられてます。そうです。じゃあ、アクセルめっちゃ軽いですよね。軽いです。純正だと、もう、ちょっと普通に回すだけで手首疲れるぐらい。重いで す,、はい、ですよね。なんで、まあ、コールとかじゃなくて、はい、乗りやすさ重視で 買, 買いました、ね。僕もあのワンズ入れてます。マジですかはいまあ、いいっすよね、これ、はい、アクセル軽くなって、はい。ミラシブ。<笑>バイエンドっすね。 で、これはロケットいあっもういこの角度がいいっすよね、はい、もうこんななってなくてこれで、まあ、ステーがゾッパなステーになってるんでとか、まあ、ちょっともうちょい下げたかったんですけど、まあ、ここが限界ってことでうーんいやー、はい、でも決まってますねハンドルはハリケーンでハリケーンですそうです決まってますね サイレンサーもすべて。これはあのヤフオクかなんかで買われた。いやこれはバイク屋さんの方で探して、もう九州いっぱい探してやっと見つかったみた、えー、じゃあすごい。後ほど音の方も、はい、お願いしま す, しま す, ます。フロントなんですけど、こちらですね。これはどこのフロントフェンダですか。これは流用です。あ流用。はい。この前ちょっとつけて割れちゃったんで。こちらブレーキなんですけど、こちらのブレーキになるんです。あこのブレーキです。はいこのブレーキ。これはもう。 RZ、の純正のディ、はい、スクブレーキ、はい、エンジン、エンジン、YPS、YPS、YPS、VS <笑> <YPS> <笑>、はい、V はどういう意味があ る, るんですか、分かん V、ヤマハなんとかだったと思う、ヤマハなんとか、はい、ヤマハのマークですね、手<笑>動はキックオンリーということで、そうです。 そ後ろす、もう後ろもちょっと当時に割れてしまったので、はい、純正じゃなくていあグリア、グリアのヨルビアンがはまってるわけです、ね、タイヤのインチは、こ れ, 純正ですかこれ純正です、かこれ純正ですちなみにこのバイク乗られて、どのくらいぐらいですかいや、まだ半年ぐらいです、半年ぐらいです、はいはその前に何か乗られてましたその前は CRM っていうあの 50cc のオフロード型のやつーにずっと乗ってました、はいはい、からの r z r す 楽しいでしょバイク、楽しいです。<笑>いや、もう若いっていいですね。ね、はい、頑張ってください。シートは純正。純正です。デジタルじゃないですよ、これ。そうです。<笑><笑><笑>純正がちょっと、入んなかったんですよ、このスペースに。ああ。だ、はい、か、らデジタルメーターつけられてるわけです。もう安いので、いいかなと思って。<笑>ーこれ、見てみろ、これ、張り金。 針<笑>金しようっすすこここ一番のポイントです一番のポイインントトででね、はい、もうこだわりぐるぐるはいいですね若 さ, っ若さが爆発してますね。 ございますますはい今回のバイクはですね RZR でしたいやツーサイクルですねマジでやばいっすねなんかレスポンスもいいし結構状態いいっすよねはいもう故障とかもない感じですか全然ないですあいいっすね、まあ、僕もあツーサイクル大好きなんで今日はこの RZR に出会えて本当に良かったですはいありがとうございます動画最後までご覧いただきありがとうございますこの動画がいいと思った方はですね高評価チャンネル登録よろしくお願いしますでは次回の動画でお会いしましょう ありありありありアリアリアリアリアリベーデルチ。